こんにちは今回から北海道旅行の動画をお送りいたしますお気づきの人もいるかもしれないけど今回からは新たに春日別麦が動画に加わったのだ一応う p 主も出てくる予定なのだ ところでここはどこここなのだここは名鉄名古屋駅中部地方の大手施設である名古屋鉄道の一大ターミナル駅だよ名鉄はこの名古屋駅を交点として X の字のように路線が伸びているんだだから休日でも2分間隔で電車が来るし線路は2つホームは3つでとにかく忙しい駅なんだよ確かに線路が2つしかなくて忙しそうなのだこの駅から何になるのだ今来たこの特急中部国際空港駅に乗るよ うはい。 ここに到着時定の音楽が流れるんだちょっと聞いてみるのだ。<笑>本当に<笑> 朝から。 <音楽>このような音楽が特急とミュース界に限って空港到着前に流れるんだそして最後の通過駅の臨空常滑駅を通過し連絡橋に入っていくよさっきの常滑駅からは空港線に入ったのだけどこの路線は少し特殊なんだ何が特殊なのだ この路線は列車の運行を名鉄が施設の建設保有を中部国際空港連絡鉄道という第三セクターが言っているんだ上下分離方式を採用してるのだそうね同じようなことを関西国際空港でもやっているわ話しているうちに空港島に入ったのだ空港らしい物流倉庫や警察署国土交通省の建物なんかも見えるね<音楽><音楽> ということで名古屋駅から に到着したのだ。まだの行機の出発まで時間があるからのんびりしてましょう ど, どのくらいあるのだだいたい2時間くらいかなならデッキに行くのだなんか今日は飛行機が少ないのだ昼過ぎだからかもしれないわそれもあると思うのだということで今回登場するピースアビエーションのカウンターに来たよここで登場手続きをするよ ピーチ・アビエーションどんなな航空会社なのだーーチアビエーションは日本初の LCC ロー・コスト・キャリアとして設立された E&E グループの航空会社だよピーチって呼ばれているの LCC っていうのは簡単に言えばサービスを削って運賃を安くしている航空会社なんだピーチ・アビエーションは LCC なのに中部国際空港の第2ターミナルは使わないのだそこは私にもわからないのだけど ーーチは LCC 向けのの第二ターミナルを使っていないなよだから今第二ターミナルから発着する国内線はジェットスターだけなのよね利用するこちらとしては駅から歩かなくて済むから楽なのだけどね話しているうちに荷物検査も終えて制限区域内に入ったわピーチの機体はこんな赤紫のようなカラーなのねやっぱり ANA グループだから地上にいる車も ANA のロゴが入っているね。 登場の時間だよ今回は横3列の真ん中だったから機内での映像はないよ。陸桃が座席指定外をねじったのだ。にしてもセントレアは本当に綺麗なのだ。そうね開港が2005年と新しいからね。 セオピーチの主力機だねリーチは他にも A320 ネオと A321 ロングレンジの3種類の機種を保有しているんだその中で A320 セオはピーチの初期からいる機種なんだよ A320 系列ばかりなのだ何が違うのだ A320 ネオとセオはネオの方が新しくて燃費がいいんだ A321 ロングレンジが A320 に比べてひ回り大きくてより多くの人を乗せられるんだリーチは A320 ロングレンジだけは座の間隔を広くしているんだ。 厳しいと思っていたのだけれど特に何もなかったわねところでここからはどうするのだとりあえず JR で札幌まで向かうわもう7時だから早く行くわよということで快速やポートに乗れたわもうすぐ発車するみたいなのだ ご乗車ありがとうございます。首都線線 駅に着いたのだ北海道遠征が本格的にスタートするのだ明日からは北海道中をあちこちシュッて行くよかなりハードな校庭だけどついてこられるかしら多分大丈夫なのだまあとりあえず今日はノーホテルにチェックインしに行くのだそうねチェックインしてからどこかに夕食を食べに行きましょう